皆様こんばんは、チョウメイヨと申します。本日どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、2021年における世界の失業率ランキングが既に発表されました。コロナの影響のみならず、国連の情勢の影響で、低失業率の国よりも、 と失業率の意味の効果はるかに多いのではないでしょうかで、日本において失業率は何なのか、皆様はご存知でしょうか答えは 2.82% です。やっぱり フォルモザに比べては失業率が結構低いし、ヨーロッパなどまだ失業率が高いわけではないものの、特にコロナで今まで人然として明らかにウイ企業、市山放が多いのではないかとういうことですので、 ーーショップこそなかなか経済過酷感早く思えないようです。一方、ハワイにおける国こ際こ的な経済新聞や日ギュエチの説明会によりますと、コロナ収束の後でヨーロッパは世界で一番景気がよくなるし、 カナダでも、すでに、球人も比較的、多くならのではないか、ということです。ですので、今のところでは、全県の球人はまだ少し空いていると、あいにく、本家の球人は、あのー、申し訳ないけど、合計所、ここは、 多く言えないようですのでお言葉でございますけど英語のできる外国人の日本国人さはおそらく英語圏の国で就職する可能性が高いということですまだ正直に言うとォロモザでは失業率は 3.95% だし 年々かけては日本やトコテアジアよりもみじめな経済状況に違いないという厳しい現実があります。とにかく結論はコロナはもとより戦争も収束するとともに全世界の経済が回復してほしいとのことです。 以上、2021年における失業率でございました。皆様はいかが思われますかもし思い方があればコメント欄でご記入でも良いです。よろしくお願いいたします。はい、ご視聴まことに。 ありがとうございます。まだお会いしましょう。それでは失礼いたします。